怒りの聖女来ました。キラーをまず確認したいな。キラーはリージョンか。二人近くにいたみたいだ。心音が近くなってきた。同じ方向に逃げてしまった。 クローデットが追われてる。深で治ったから発電機だ。近くに釣られる前につけたい。 この辺に溜たないのか危ない 親板がない。ビル5面隠れて。 それはまずい。あの発電機つくか仲間バレてる。 クローデッドありがとう余裕あるから治療してもらおう間に合わない 倒たしてしまった観察虐待で心音が怖いな誰か助けに行ってるダメだ行けない仲間が耐久切ってしまうナイスタイミング よしここを回しきろう。これ回しきれるかいけるな。おいビルどこに行くんだなんとか間に合った。ノーワンがあるかどうか。 先にゲートを開けようノーワンありかうん避けられなかったつられてる人の方にもどったなお救助できそうあできてない猶うよないからやめたのか おお、ナイス。とりあえず俺はゲート寸止めだ。オブセが追われてる。よし俺も助けに行くぞ。クローデットが先に来てくれてる。これはまずいぞ。狂乱されたらバレてしまう。 よかった狂乱じゃないうわばれたぞビル頑張ってくれクエンィン起こせるか 追われてるの俺じゃないか。ゲート開けるのは無理だ。クローゼットを起こしに行こう。起こしてくれた。キラーと近すぎたか。 これ戻ってくるよな。ダメだ、間に合わない。まず い, いたがない場所だ。少しでも時間を。 いややったぞみんな、俺の出っかが仕事したぞクローデットも起こしてもらえたクローデット追い出されない、まだチャンスはある肉壁にしてもここからじゃ。 距離があるなクエンティン助けてくれあ負傷してるんだねおお遠くに連れて行こうとしてたから逃げれたぞクローデットビル頑張れ、うん、全員で脱出だー